Thank <laughs> you. 皆を殺したりはまさか城絶にするの だ, るのだ何を言っている無限月読みは内派によって忍びさただらよ俺はお前などよりはるか昔から存在している<笑>おいすっげえ膨らぜ柱が俺はどこで 間違えたんだ《こいつ お, おじいちゃんが言ってたかぐや の二人なら大丈夫だ。それよりサクラ勝つに動くなよ。こやつら二人、ハゴロモとハムランギインドラとアシラ。<笑>だから、術を渡したのはハゴロモか。サスケんナルトよかったこのチャクラ、まだなど日じゃない。ハゴロモは、こいつが出てくると踏んで、俺たちに、帯びと。 あなたの目的は何だ忍衆はこの地はわらわの大切な苗床だこれ以上傷つけるわけにも戦いはやめにしようなっはの溶岩現実なのかいやスケ、あった。 私は区内に巻物の橋を結びつけてさすが高橋先生手荒くなってすまない別空間を口寄せしたとでも言うのか絵を見ろなると。お前の陸道のようの力と俺の陰の力だけが目の前のあれを封印でそうできなければ人類は滅亡することになるこの意味分かるな 分かってんよ。こういう時は体が勝手に動いちまうもんだろフジテンの時まあいやこの意味お前なら分かるよな、ね、あの時もしかしたらサ佐助君は無意識にでもありがとうナルトクソッ バグがこうなったらすさのうてマダラの棒がやっと動けるだが急にチャクラが消えた消えたマダラを倒したのか あるとお前え受けるのか陸道の着路を得たマダラも浮いてたしな影分身の術さくらちゃんとはかかし先生を頼む蔵とはわらわ唯一のものチャクラを一つにする 今のうちにオビト心配させやがってこの足場のやつにしろ。 サスケしおらしいだろ、《子に封印された家具ヤかわいそうな母親だ》クロセツ《セ説お前は何者だ俺は家具屋の子供だ》《母のいない間の全てを記録し母が復活するための物語だ》《の名を知っているということは》 ハロロモにあった協力するインドラとアシュラの転生者は珍しいだな母はかつて我が子の手で封印された十尾自身を千葉転生の核へと変える寿の寸前で俺が産み落とされ飴玉はないが紙芝居の始まりだ 天からやってきたと申すのか光の落ちた場所からこの女が出てきました。なお何と申すこのお方はその国の王答えるか締め上げて素性を吐かせよわらわの名はかぐやこの度かぐや様のお世話をするようおせつかりました。あいのと申します。あの木は。 数千年前に突然と生えて見る間に大木になったとか天智様かの国のザク大臣と玄部大臣がお見えになりました問題はこの湖かの国の領地と記されておるこの地を我らに返していただきそれを紀伝の国へ渡したらどのような事情があろうがよき返事が聞けぬ場合は責任は負えませんぞ改めて答えを伺いに参ることとしましょう かぐやは何をしておるどなたかがご自分をお迎えにいらっしゃるかのように村人たちの噂では、かぐや様は空からやってきたとずっと夜風に吹かれていたのでは寒かろう。そなたは毎日空を見つめているそうな。お前が寂しくなって空を見上げるとき私はいつも隣にいることにしよう。天智様、国境では、かの国の者たちによる悪さがますます激しくなっております。分かっている。 だが決してかの国のものに手を出してはならぬかの国とは和平交渉を進めるのだ天智様はおられるか何事だ国境にかの国の大軍勢がかぐや私はすぐに出陣しなければならぬな心配するなすぐに戻ってこられる我々も行くぞはあ かぐやとやらばその国の都を離れたか手だれの者を集めようすぐにかぐやの後を追うこんなところに隠れていたか噂通りの美貌だなかぐや様わらわに触れるなこれでその国は本当に終わりだなこれは戦のためではなく 国境を守るための軍勢他の国の者のに手を出した者は即刻死罪という名を出してあるならばカグヤを死罪にしてもらいたい我が部下を殺し私も殺そうとしたのだカグヤという女そんなものだけを急ぐのですわらわの運命は真珠と共に何<笑>としても真珠に行ってくださいここは私が<笑> この世を照らせ無限つくよみ この地はわら わ, が治めるわらわの子たちと共に母上はああして毎日空を見上げているが私たちには何も語ってくれないからな心の内は誰もわからないどうした羽織待てよどうしたんだどうもこうもこいつが水を全部取っちまうからよだけど今までは他のところにも水は行ってたんだろう急に川の流れが弱くなってよ上流で何かあったのか我々で見てくる行くぞ羽村 うん、何か見えるかどうやら上流にでかい岩があるね。なるほど。だけど、この岩はどっから来たそれはわしが置いたのじゃ。おい、無視するなカエルじゃがなおい、私の頭がおかしいのかそれなら俺も頭がおかしくなったってことか。別にお前たちの頭、どうにもなっとらん誰も隠れてない。いや、んぶかいやつじゃの人間の分際いで。y <笑>うじゃないか。 カエルのくせにこの岩はお前たちに会うためにわしが置いたのじゃ。二人とも、ちょっと来い。あれを知っているかあれは終焉の峠。あの向こうを見たことはあるか誰もあの向こう側を見た者はいない。真珠は大地の力を吸い取り続けている。真実を知りたかったら峠の向こうを見てみるんじゃな。真実どこも異常ないよ。 あれは真珠様へのしきたりのあおり神獣様へのお使いの知らせが来たの仕方ないことよ私のこと忘れないでね母上真珠のしきたりを中止してくださいそれはならぬでは教えてくださいなぜ一人も帰ってこないのですかそれはまだお前たちが知る必要はない 兄者まさか私はあの峠に登ろうと思う分かった兄者俺も行こう羽村どうした羽織 真珠のしきたりの正体出てこいガマ丸どうやら言ったようじゃなわしについてこいここはガマの国じゃ不思議な力を感じるここは戦力と呼ばれる自然パワーが満ちてるこれは記憶石と呼ばれるものじゃその昔あの木は空から降ってきたかぐやは真珠の力を得てお前たちの父親を そして人々を真珠の生贄に変えた真相はカグヤしか知らんなぜ真珠を守ろうとするわからんあの真珠がある限りやがて大地は枯れ果て母上と話をする必要があるわしも素直に話を聞いてくれる相手とは思えない私に戦力の使い方を教えてくれないか自然エネルギーを感じてそれを自分の中に取り込める 羽衣はどうしたのです連絡がまカムヤが里に戻りハムラと連絡が取れなくなったそうじゃ対決の時が来たようだな母上お前たちは掟を破りあの山に行きましたあの娘を愛しているそれが私の愛です母上どこからやってきたのですここからはるか遠い空 そこからやがてわらわの迎えがやってくる母上いま一度愛の力を真珠のしきたりをやめてくださいハムラお前の言う愛が本当ならお前にハムラを倒せまいハムラを人質に取られておったか許せハムラ お前は母上に操られていたんだ今傷を治してやる何をしたんだ兄者もし生き残れたなら我慢丸に礼を言え羽衣羽村万華鏡シャリンガンとリンネガンを開眼させてくれてなんだ兄者あれを見ろシンジは母を守るために十尾となった の激しい戦いは数ヶ月にわたり続いた羽衣と羽村の力が地獄転生母は最後の力を振り絞り十尾は九つの魂に分けた人を信じて協力するように育てる俺は母上と一緒にいようと思う羽村これは結局。 母上が好きななんだなそうするよ達者でねだが残された俺には何の力もなかったやがて羽衣の命は尽き母の復活に必要なものは2つしかしリネガンに必要な羽衣のチャクラはインドラとアシュラ後目争いに負けたインドラを利用することにした書き換えさせてもらったよ 無限つくよみこそが内葉の救われる道であると互いに争い力を求める流れはできたリンネガンの発言を試みたが失敗の連続だ転生者が内葉マダラと千住柱間になった時確信したそれが母の復活の第一歩だと マダラは千獣柱間に破れてしまうマダラはバカではなかった自らに術をかけていたマダラは右目にいざなぎを仕込んでいたマダラはついにリンネガンを開眼しゲドウマゾウを口寄せした暁を結成させ戦争へと導いたのだ兜にマダラの死体をわざと発見させ 知っていた大量の人間のチャクラを集めることで母は復活したのだお前たちはわらわの者離る全能の神へと戻るのだけが<笑>忍びの歴史じゃねえんだよそれにおうらが母ちゃんってもんだろうが 母はチャクラの祖 そ, そのもの部員の術を発動する隙を作る必要が あ, るあれしかいあの術しかあの術ああ母は全ての術を吸収するどうだ実でもないこの空間に強制的に引きずり込む力次元が違いすぎるあれはまるで神だ今までだってそれの連続だったら お前、本気か。やってみるまで、わかんねえだろ。やってみる価値はあんだろうか。奴の隙ができる可能性があるなら。これも左目の準備をしておく。行くぞ。お。逆ハーレムの術。やあ、この状況で、なんで術してんのよ。 忍びの歴史だこの野郎このこのエロ忍術は世界を救うことになるのか世界を救う予言の子は見てますかジライア先生あっ<笑>冷てえなんだ また移動したのかうわたぶん前回の溶岩の世界に行った時と同じ感じで現実だよこれこそ消え上がったこの能力 で倒せるとは花から思ってない。今度は俺の作戦で行く。もうさ、こいつら分けちまえば。そして一匹ずつ。ここは<笑>。まずはお前のチャクラをすべて吸い尽くす。 今日見つけないと 私たちだけこの世界に連れてこられたのかも本体の俺はこの世界にいるってばサスケは感知できねえどこだ帯ビかかしか死んだはず俺が回復させたマダラはどうなった倒したのか俺が簡単に説明すっからどうせその神やってのを倒さないことには俺たちの世界も終わりもうとっくに覚悟は決まってただろう 死ぬ覚悟は何をしてもダメか信じられんがでもさっきも言ったけどサスケが感知できねえんだ動いてるかあそこだ 自然と一体化してやる時空間の類だなクソダメだ縛られたふりはできたなら別空間へ飛ばされたと想像できやつは時空間から出てき俺の同日とよく似た能力だよっしゃなら俺は本体のサポートに回っからただ俺には膨大なチャクラがいる 俺の時空間じゃないか私の白号のチャクラがあっても足りませんかサスケは必ず俺が見つけお前の本体まで届く尾人俺のことを助けてくれこんな俺に礼など言うなもう面はねえんだな証の友でありお前の父の部下でありサスケと同じち派でありお前と同じ夢を見た先輩だった 時間のない俺が今さら詭弁を垂れるつもりはなせめてお前たちの前を歩いて死なせてくれここはわらわの空間だお前は何もできぬ怪力 4! グラネットを置いてやったぞマルト。 Thank you, Krumah. めたのかバカなうん消えたお前がオリジナルかならどうだってんだこいつはここできっちり殺しておくべきだあっちのチャクラは吸収しなくては封印されれば元も子もない確かに多くのチャクラを失うことになるがこれで殺せる友殺しの敗骨<笑> 死んでももうるは人を走ってるつもりはいるんでいこうなったらナルト以上に結果を出しますよ飛んだ先でいきなりやられるなんてことはジナルは殺したなぜ消えていないいいかな お前は家具屋が戻ってきた時に備えていろ王ーは全てただの分身だったか騙されたよこいつの向こうに行かねえようにうまく戦わねえとから他の空間に繋がるはずだ一つ一つ開いてサスケを探し出すありったけのチャクラをこの人に空間だ 《俺を一瞬でつなげるカ具ヤとは一体何者だ!?》<スロー>ここはサスケを感知できない<スロー><スロー><スロー>はいこの辺りだと思ったがな。 それに一つ分かったんだけどナルトのオリジナルには愚道玉がついてるそ ん, で待つそんなのいいですチャクラは限られているでしょう か サ, スかサスケ君サスケ君んーサスケ君<笑>そんなどうやって俺の能力だ届いたまだなすべきことがあるからな戻るぞ 二人とも俺の体に触れておけはいあれは…間違いないよ、母さん ただ見ているだけで何もできないのか殺す桜も帯とも必死でちの死として大したことはしてやれなかった頭だ<笑>絶対負けるわけにはいかねえんだ<笑>今の俺でもまだやれることはあるはずだバカなサスケだと こいつちゃんとさくらちゃんとオビトにで言ったが敵に集中しろもうチャクラを出し惜しみしている場合じゃない体が食い込むだが奴も同じように さサスケ<笑>決した罪は当たるさせるか<笑><笑>まだできることはある2 <笑>人の盾になることぐらいなら。 ま、た三人でゆっくり話少 し, し俺と二人きりの時間を過ごそうかかしは邪魔だここに置いていくよ<音楽>おいとお前お前は当分こっちにいろすぐに来んじゃねえぞ 一旦チャクラを練り直しか地球空間へ飛ぶそことなら回復も早い敵に注意しろカカシ<笑><笑>こいつらは今大切な時だお前は新しい世代の支えとしてそんなことをしても無駄だナルト奴の言う通りだチャクラを無駄に使うな 君方双方から意味嫌われ悲しんでくれる仲間も肉親もいない倍だらけの間抜けかてめえそっきそうだな動力が戻ったここは前に来たそいつはもう助からんこっちへ来い に行くそくそくそもういいありがとうなナルト俺はお前と戦って何か目が覚めたような気がしたナルトお前は必ずホカゲになれ 虫キラでもこのしつこさはゴキブリだったなナルトお前もこれ以上はたあわれで惨めなそいつと同じに な, るなっ さすがに無傷じゃいられないはずまさかカーソまた不意もしやすくなるこれは人型じゃない一瞬で取り込まれちゃうぞしかも早、はい分かってるサスケお前の道術で桜ちゃんを やったぜスサノー誰だコカシ先生ありがとうそんなはずだおかしかねえだろだけど助かった今度こそあいつらを世界を守るこの力オビタの車輪がこのチャクラは 力チャクラを直接抽出できるこの子宮空間こそジョークドー新たな空間の始まりだお前らはその犠牲となるのだ俺たちで世界を救うぞ<笑>おっ了解どちらにするこれ二分される途中まで連れていけあとは飛ぶおっ早、はい、はい<笑> いい能力だなオビトすり抜けるのはカムイライキン右手がならやはりどちらもアシュラの転生者 同じ女ならバカにしないでサス 大地が吸い寄せられているのかやっと出られて。サスケくんナルトはどうしたそういやお前親離れしたくねえんだったな、ねうん、勘違いしてんじゃねえってばよ 終わったなクイーン終了っえ、私たちはどうすんのこの空間からどうやって戻るのよああ口寄せの呪術おかえりナルトこれってはそうだ戻ってきたのだ歴代の御影に協力してもらうよ わしが浄土から呼んだのだよくぞ世界を救ってくれたお前が畑カカシだなあこれこそ神の御業よの い, いえ私はほとんど何もできませんでしただから言ったよくぞ皆を導いたとおいクラマ会いたかったっあのクラマが恥ずかしがって慌てておるわ 忍びの世界を無茶苦茶にしてしまった最後は敵でなく友として別れができる俺にとってはそれだありがとうな カ, カシ。リ凛を待たせてからお前を助けてくるって前もって言っといたありがとうなオビトあ カ, カシ先生車輪眼のカカシも今日で柱が。 望んでも届かない俺たちの生きてる間にできることは知れてる相変わらずお前はいつも楽観的だった俺の夢はついえとお前の夢はつながってなら俺は無理だったって嫌いだったからな今ならただ戦友として酒を組み交わせる まあそれなら五影たちも江戸天聖たちもわしが芸術す行ってこいどうじゃ行っとかなきゃなって思ってたんだ誕生日おめでとうお別れだ串名に いろいろ伝えておくよ俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれたまにこの子の温泉行くしみんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど友達はいっぱい行ってきたんだもちろん三代目やかかし先生の言うこともちゃんと聞いてたぞエロ先人についてた時にいろいろ勉強になったってばよ一番尊敬してんだ父ちゃんを殺すほかげになる絶対になるからなあっちで母ちゃんにも伝えてくれしっかり やってんだって全部しっかり伝えておくよこれで俺たちはもう自由だやっと俺らも故郷に帰れんだなやっぱ B のところへ戻ることにさクラマお前は酔い合い所の管理役としてナルトの中にいてやまっじじいがそう言うなら仕方ねえか素直でないところは相変わらずですね <笑>我が母カグヤと戦い己の出した答えに変化はあったか答えは変わんねえあとはサスケよお前はそうだなだがまずはこの無限つくよみの中なんて言ったのサスケ<笑>お前らは全て俺の管理下に置きいずれ処理する<笑>なるとよやはりこうなったなわしもこの世にいる限界だ そ, すけそれが今のお前の夢だってのか破壊しそして作り直すのさ忍び世界を一新するそれは革命だ地爆天生やはりまずはお前かナルトやっぱここかよ前と同じだ ここでまたお前には渡せねえ俺の言うほかとは何なのか教えてやるナルト、サスケは今闇の中にさあ行けあいつを救い出せるのは分かってるってばよ俺の語るほかが俺の答えを示す イタチの生き様がその答えまで俺を導いたこの葉隠れの里を守るために一族と己を犠牲にした理由イタチは一人でその平和を支えようとしていたんだ全ての憎しみを一身に受けながら彼こそが本当のほかげだったんだとそこまでして守りたかった国と里俺はもう兄とは違う俺は一人だ忍びの問題は己自身ですべて対処しきる 闇の中の憎しみはなくならんみんなが運って言うと思ってんのかよお前らが俺のことをどう思うかは関係ないと革命だ俺が処理し真っ白な未来を一から始めていくそしてそれを亡き兄へと注ぎ弔う最後の血としよう切らせねえ このイカづ てんじゃねえまた一人になろうとしてるお前をほっとけねえだろ俺たちはもう昔ここで戦った時とは違うそれなのに俺とやろうってのかお前を斬らねばならないご里は今やっとまとまってきてんだぞ共通の敵がいたからだ またいずれ格差とは対立し始めるそして今までのような戦闘ではなく影から管理が必要だそれが俺の言うほ影のあり方だその程度じゃ俺はやれんぞもういいそして今ここで 影に足を踏み入れる第一歩としよう分散してあったチャクラを一つに融合してやるまるで陸道の自陣並みだゲドマゾンのザーはねえここでサノンをその入れ物にしてやがるナルトお前のその術が自身の弱さの象徴なのさ 再行できないクラバーちょっと試すぎたかもな来たこれほどの自然エネルギーが急にやるぞあっやっと俺をやる気になったか勝負してお前にちゃんと勝つてんだ今のお前にじゃねえサスケインドラノヤ今の俺が放てる最強の術だ 知ってくれ、ま、だ余てな美獣ども。 勝利さっさと和解の印をしろ佐助君とナルトはこれがリ勝利するのは必然これでやっと俺は カウンターだったぞでも<笑>おとなしく斬られやがれ<笑>そら無理だその唯一が俺だからよこの一撃で決める気だ、うん、さあ雪お前はワシらにとっても。<笑> 助けの勝利へんやんのか落ちこぼれがお前と俺が戦えば二人とも死ぬ死んだそういうことなんだろうな惨めだなお前はキュービー俺は内ハの何よってそして俺たちは佐藤 里の連中を裏お前は俺を兄弟と呼んだが絶対死なねっておかげになるまで、はあそうだ無限つくよみ技術できねえんじゃねえかさくらとカカシがまだ残ってるなんとかするだろう<笑>なると<笑>おかげ 許せサスケ。俺はお前をずっと愛している兄さんもうすぐ会えるやっと戻ってきたかようっとそんなになってまで全てを切るための力を得ただがお前はお前の憎しみを受けてやれんのはなぜそこまでして俺に関わろうとするじゃ、ね、いいから答えろ 友達だからだ友達 だ, 友達だからだナルトお前が昔常に一人でいるのは知っていたバカなことをしてはわざと叱られようとしていた何度も叱られているお前をずっと見ていると他人とつながろうと必死なお前を見ていると俺の家族を思い出すようになったそして俺は七藩に己の家族の影を見るようになった 俺が痛くなったんだ急速に強くなっていくお前を放っておけなくなった本当は俺が羨ましかったんだ俺にはない強さがあったからかつての兄さんのようにサスケはお前に任せる花からそのつもりだこれはナルトの記憶ほかってすげえ名前語るのによもし一生芸人になったって いつでもホカになってやるから別に言ってばよ俺はホカになるまで絶対死なねえからよナルトお前はこれほどまでにホカになった者が皆に認められ仲間を忘れるな兄さん そうかそれなら見せてくれ ま, まさか今度こそマジで天国なんじゃまた死に損なったようだ今こそ本当に目を覚まさせてやろうと思ったのにこんなになってまだやる認めてやるよ俺の負けだこの戦いは勝ちととかか負けとかそん な, んじゃねえなあナルト、うん、お前を認めちまった。 ここで俺が死ねば無限つくよみの芸術は俺の死後左目をかかしにでも移植してやればいい死んで死んで決着つくなんて思うない全忍びの協力だ俺がまたお前にてつくかもわからんぞもうお前はそんなことしねえよ同じことを言わせんな ルールは予選の時と同じどちらか一方が死ぬか負けを認めるまでを行う<笑>両者中央へ。 ついに会話が始まったこりゃやべえじゃん<笑>ああ来い。 それが砂の鎧か来い来ないならこちらから行く早い、うん、そんなもんか す, すごいその鎧剥ぎ取ってやれ どうするつもりだガラ砂の鎧はチャクラを使いすぎるあんまり長くは持たねえじゃんガーラのやつまさかあの術を 試合を止めてくれってばよえ<笑>まあ心配するなえあいつも俺も無駄に遅れてきたわけじゃないさ第3の目間違いないあの術 何のつもりか知らねえがちょうどいい俺のこいつも時間がかかるバカなカーラのやつめいつ合図がかかるかわからんのだぞ<笑>みんなあげるよ <笑>いつも僕はいい子だよ計画どころかむちゃくちゃにするつもりかガラのやつああまさか俺は俺がサスケの修行に就いたのはあいつが俺と似たタイプだったからだ<笑> だから体術ばかりを鍛えスピードを飛躍的に高めたのだおいチャクラが目ではっきり見える一体どうなってんの田口葉一族かうまさしくいや何だってわよあれは木の葉一の技師コピー忍者カかし唯一のオリジナル技膨大なチャクラと月定の一点集中 《さらにはその土のスピードが相まってあの技はこう詠まれる》千鳥《俺はここしの》《千鳥つまりキリ そのの本来の術名が千鳥僕には人体の限界点ともいえる月のスピードとあんて無茶な技をお前が言うなよなリー君僕にはわかる車輪感ガンがある捕まえた<笑>何このあったかいの。 何があらに傷が<音声><音声><音声> 全遺体になったのか分からない傷ついてるみたいだし初めてあれを見た時飯が食えなくなったからなんせ見た目はまるで。 《傷が不完全なまま殻が破られたんだ》《違うあの目じゃない》何だったんださっきの視線は カンクロウがウチ原を足止めしてくれてるうに行ってろえっいいから早く向こうへ行け邪魔だあれは宇治原佐助てめえら砂が何にたくんでるかは知らねえがお前は俺が止めガラッ強いお前 ウチアと呼ばれるお前仲間のいるお前お前を殺すことでその全てを消し去った存在として俺は生を実感できるお前は俺の<笑><笑><笑><笑>俺の<笑><笑>さあ 感じさせてくれあの目ださっきのあの目だ<音声>こりゃお前が援護に来るまでには終わりそうもねえな死のこの俺が怖いか 内葉さすきだ なぜ向かってこない<笑>逃げる<笑>手応えはあった<笑><笑>どうかそうだったのかバカな。 なぜこんなに楽しいのか今分けていつの全てを奪い去ることは俺により強い性の実感を与えてくれるあいつ化け物かいやしかし本当の化け物ともっとだ何さらに早い 時を先ししなきゃかわせもしねえこの目がなけりゃとっくに死んでるぜカトン合格の術すねぇアリは自撮りじゃねえぞどうしたお前の存在価値はこの程度か憎しみが弱いからだ お前の憎しみは俺より弱い意味が分けるか黙れイタチは自分を殺させるための復讐者という存在として俺を選んだんだ俺は復讐者だ、うん